れねえねえ。おるよ何こう何かあ レイくんちょうど入っはいた、はい、べてる。レイくん本当にちょうど入ったね道の穴に。 お父さんてらいーーなんなんで。 リーダーんんけだだ二人でででいいいややもももうががっとるもうがっとるるるあ、あててこんだけ水あるでがってはなんや、まあ、おるわえおる、何匹何十匹 夏ほどじゃない お奥のに行ってもういった。 どんごどこ今どんごってこの玉、ちなみに。あ こうういの中なつか今入 っ, てったかか捕まめ た, たよ。 ちょっとされ分かんない。 ててってっっもらたたたたたそそいいままんなんなかか手で疲れ手で捕まえたえ手でれれえさここここににややとみみあ、あ、ち、えー、ちゃゃゃ一一回出ししおらおら今今のけ潰どれど れ, どれ もうちょっとちょっとたたいて。 <笑>気がすればおういうの今ったおっ、っででかかかいいたあしよそここうかキペタモどでなる。で見えませんあおおお下下行行行くぞ下行っても明日行っもた あ、下行っっ今下行ったかも。はいはい、さっきおったよ。お前石の間にいた。さおったよ。あ、そこの、こううあ、カンタが、あの、座るって。どこ。どうした?。あ、え、どこ?。え、そこそ こ, そこ、さっきも行った。たま、あ、なんかそこでまだピクピクしてる?。ここに行ったらもういない。行ってまで、ここなんか止めといたら石で。石一個置いときゃ。はい、でも、これも隙間では1枚、ね、いいいいのかな。 いい冷やかだねあ、本当はそこで死んでるやん魚生きとる生きとるそれもうでも、禁止な状態じゃない痛い痛本当はみんなここで冷やがってるやんかわいそうに結動いてるあ動いてるけどかわいそうかわいそうやね 水のところに逃がしてくるうん。 こえこれの い, のこのああれないえあ、タガメみたどん こ, やあ魚どんこ も、ここにもあ こ, こにれやでかいでかい入った <笑>おっ あ, あっっっったそてて触触らいやややつ触ってるやつ入だだ何これこれ。 にこれがハリガネムシです、うんうん、俺見たたたこことああるよだって、ねうんあのね、サッカーの時に、ね、あののきにめっっっちゃ虫好なな子ががおられら、うんおったえー、れれててそねね出ごいを水の中から出ても大丈夫なのてい動いとるマジやすごい もうこれは入ていないでないでないてて、うん、でるいでないでないでるいでないでないでないでないでなはでないでないでないでないでないでないないでないないでないでないでないでなしでないでないでなないでなででで 移動させてって何？カマキリをやってカマキリをやってて、うん。うん、ほんで、うん、このハリガネムシが産卵するときは、うん、カマキリを水の中に入れて、そ, そのまま出ていくんだよ。え、そうなの？すごい。しい。ここで産卵をするというこ、うん、なるほど。勉強になりました。 そうそうそそそう、う、うあれれ今今いけるあれあれ、あ、あれ、うん、ほらあられれ、こいっほんとだほんとや ゼロ？ゼロ？ゼロ？あれ？どうして？え最後やっぱ穴あみが細かすぎるかもしれんね。これ何細かすぎる。出, 出ない？今揺れた時にあでもああるかあの茶色いの餌なったよね。うん、あでもおるにはおるよお父さん。あおるよこれ あ, これ あ, あこれ中に入らずに食べれたんかな。確かにこれ何？何それ？ゴミ？あいいえオウスキ来てないで見やそれ。なんやな。 なんでや、ま、んこれだはははなんでやの<笑>今回は改善点をあっちににいね、ねみ上匹 最後までご視聴ありがとうございましたアニマル研究所。